えー、ズームでご視聴している方にご案内です。えー、と発表前に、えー、ですね、少し、後ほど使うズームの機能の、えー、と確認というかテストをしたいと思っています。えー、と質疑応答の時間、あのセッションが終わり次第、時間が余っていたらあ設ける予定なんですが、その際に、えー、挙手をしていただく、いただいて指名しようかと考えています。挙手なんですけれども、えーと、ズームの機能でありまして、 ズームのメインの画面の下の方にアイコンがいくつか並んでいる中の参加者のアイコンをクリックしていただいて、クリックして出てきた参加者一覧の画面の下に挙手マークがあると思いますので、その挙手ボタンを押して、実際に質疑応答の際は挙手をしていただければと思います。試しに挙手ボタンを押していただけるとありがたいです。ありがとうございます。 はい、ありがとうございます。手を下ろしていただいて大丈夫です。また YouTube を見ている方に連絡です、えー。この部屋のハッシュタグはパイコン JP アンダーバー3となります。えー、まあ、セッション中、まあ、感想ですとかコメント、ぜひこのハッシュタグをつけてツイートしていただければと思います。よろしくお願いします。 それではこれからニッキーさんの発表を始めたいと思います。タイトルは「スタッフとして行動加工」、「コードフォーパイコン JP&U r セル」です。発表時間は質疑応答を含んで15分となります。ニッキーさん、発表前のマイクテストを兼ねてあの読み上げ事項を読みいただければと思います。お願いします。はい、承知しました。少々お待ちください。はい。はい、では読み上げます。 私の名前はニッキーです。発表のタイトルはスタッフとして行動を書こうコードーパイコン JP&Yourself です。発表説明は日本語です。発表資料は日本語です。発表資料は公開 し, ますしています。発表中の写真撮影に同意します。パイコン JP の行動規範に同意します。以上です。はい、ありがとうございます。クリアに聞こえています。ありがとうございます。 はい、それではニッキーさん画面共有をして、えー、セッション発表にさせていただければと思います、はい。共有します。はい。今共有できたかと思うんですけど、はい、スライドだけ映ってますか。はい、スライドだけしっかり映っております、はい。ありがとうございます。はい、それでは発表の方よろしくお願いいたします。 ははいい、えー、では始めていきますすすスタタッフととしししててを書こうといういいいイトルで始めていきまままよろしくお願いします、ま、ずはじめに自己紹介なんですけれども、ニッキーというハンドルネームで活動しておりまして、Python はもうじき3年くらい触り始めたつかなというところです。普段ユーザーベースという会社でデータサイエンティストをしています。自己紹介が続きまして、昨年から PyConJP のスタッフをやっていまして、 今年はコンテンテツチーーームのリーダーを務めていますエンジニアとしては自分のことを非常に怠惰だと思っていまして退屈なことを Python にやらせることを非常に好んでいますこのトークなんですけれども15分の中で今年の PyConJP のスタッフ活動の中でコード、まあ、Python のコードを書いてきた例を共有したいと思っています共有する例は2つありまして1つがスラック通知の自動化 もう一つがプロポーザルのレビューに使ったウェブアプリになっています。で、私がですね、PyConJP のスタッフ活動を始めるにあたって、スタッフ活動ってどんなことするんだろうなっていうふうに思っていた、まあ、イメージ、私のイメージなんですけれども、外から見えるところとしては、PyConJP のブログっていうのを書いていたりとか、あとは、スポンサーやスピーカーとコミュニケーションをしていそう、なのでメールを書いてたりするのかなと思っていまして、 まあ、つまり、コードよりも日本語や英語のような自然言語を書いているそうだなというイメージ で, で、えー、とスタッフにジョインし、まあ、実際その通りでしたと。で、えっ、ー、と、まあ、言い換えるとあまりコードを書かなかったとっいうことなんですよね、2019年は。で、これとちょっといかんなあと思って、新規一点2020年はコードを書くようにとにかく心がけました。で、えっ、ー、と、まあ、こう無理やりにでも、 こう半ば無理やりでもコードを書こうというふうに試みた結果。二つの方向性があるなってことに気づきました。一つ目が繰り返す退屈な作業をコードを書いて自動化するという方向性ですね。もう一つが、えす、ー、でにスタッフが使っているツールで使いづらいっていうときに。コードを書いて、まあスタッフが受ける環境、えー、言ってみればウェブアプリとかを作るっていう。そういう道もあるなっていうふうに感じています。 でえっと、ここまであの私はとにかくコードを書きたいって言ってるんですけど、まあ、なぜそう思うのか理由は2つあります。1つがエンジニアとして力をつけたいからでもう1つがコードを書いて生産性を上げた経験をこれまで積み重ねてきたからです。はい、で1つ目エンジニアとして力をつけたいというところなんですけれども、まあ、やはりコードを書くという練習量を増やすのがいいのではないかと私は思っておりまして。 えー、Python のコミュニティで言われる言い方としては素振りってやつですね。はいまあ、素振りの機会を増やしたいと。でまた、えっと、私ってこのスライド作っててつくづくコード書くの好きなんだなと思ったんですよあの。コード書くの嫌いだったら書こうと思わないはずなのでコード書くのが好きです。でどこが好きかというとあの、まあ、結構ハマるんですけど、まあ、ハマって、まあまあ、イライラもしますねハマると。ただハマるのを通してこう見知っていたことが自分の知識になるそういうなんか手応えが好きです。 これが1つ目の理由で、えー、ともう1つがコードを書いて生産性を上げるというところなんですけれども、えー、これはまあ生産性を上げる、つまりスタッフとしてできることが増えるかなと思っています。えー、退屈な作業、繰り返す退屈な作業をコードに任せることで、まあ、人間がやらなくていいので省力化ですし、質が安定します。で、えー、とこのようにコードにいろいろ任せていった後、まあ、最終的に残る領域、 コードでどうやっても自動化できない領域に人間が注力する。例えばカンファレンス全体的な設計など、まあ、このあたりも自動化できればいいんですけど、今はちょっとまだ人でやるしかないかなと思っているので、逆にここに集中するというふうに、えー、と切り分けてやっていきました。というわけで、ここからは、えー、2つの事例を順に紹介していきます。1つ目が Slack 通知の自動化です。イメージはこんな感じで、これ、Slack から撮ってきた写真なんですけれども、上の方は、 えー、とレビューアーの応募フォームがありましてそちらの状況を確認してスラックに通知したりとか下の方はスタッフにお知らせしたいメッセージがあるんですけど、えー、これを定期的に毎日投稿するただお知らせ期間が過ぎたら自動で止まるようなリマインダーですで、えー、とまず Python でスラック通知ってどうやるのかこれは、えー、標準ライブラリで全然実現できます えー、とまず、Slack のドキュメントに沿ってですねあの、ヘッダーとボディを用意し、そして、えー、と URL リボを使って、Slack の API にポストリクエストを送る。これだけで Slack に、えー、と定型文のポストといったようなことはできます。では次に定期的に実行ということを考えていきます。Python のスクリプトを定期的に実行、いろんな手段があると思います。私は今回、好みで AWS ラムダを選択しました。 これはサーバレス、サーバの管理が不要であり、またある程度の呼び出しであれば無料で使えるという点が今回選んだ理由です。AWS ラムダではラムダ関数というものを作ります。これは Python のスクリプトに対応します。そしてラムダ関数の中に関数を1個作るんですね。ララムダハンドラーっていう まあ、この中身、これデフォルトで用意されてるやつなんですけど、これをあの先ほどのスラックに投稿するような内容に書き換えてあげると、AWS ラムダでスラック投稿ができるようになります。そして、あとはまあ定期実行できればいいんですけど、実はラムダ関数というものは、イベントというものをトリガーに実行されますので、定期実行したければ、イベントを定期的に発生させればよいです。 これは AWS で用意されている別のサービス、クラウドウォッチイベントというものを使って、例えばこれ、毎日正午にイベント発生させる例ですけど、このようにイベントを発生させて定期実行しました。これで定期的に一定の文言をスラックに投稿できます。では、その内容を変化させる、投稿内容を変えるというところなんですけど、ここは Google スプレッドシートをいわばデータベース代わりに使っています。 一、えー、つ目の部分ですね、えー、とまた、スプレッドシートをまあ監視するような感じで、新規に追加された内容を通知するということもやっています。Python で Google スプレッドシートをどう扱うか、えー、今回は Gspread と呼ばれるパッケージを使いました。えー、ただ、これはパッケージを使うだけでは足りなくて、えー、Google クラウドのコンソール上で、 シーツ API というものを有効にして、そこにアクセスするためにサービスアカウントというファイルを作っておく必要があります。このコード上で、えー、とコメントが入っているところは、そのファイルが同じ相対パスである、同じディレクトリの中に あ, るあって、それを指定しています。サービスアカウントと先ほどのスライドとこのスライドのコード、非常に少量のコードで、えー、スプレッドシートのデータが全件取得といったようなことができます。 このコードでは、1、えー、行をリストとして取得し、全行を取ってくるので、リストのリストとして取得しています。あとはこのリストを加工したりすれば、まあ、あのスプレッドシートの内容に応じて、スラックに投稿できるといったような仕組みになっています。例として、レビューアーに応募があったときの通知という例で、Google フォームを使っているんですが、Google フォームはスプレッドシートに連携ができます。 この連携したスプレッドシートをラムダ関数から読み取るというような形にしています、えー。全件取ってくるとできることはいろいろあって2つ紹介していくとまずは集計ですね。全部で何件応募があるかといったようなことが集計できたりですとかまた、えー、新しく追加された行について通知するといったようなこともできます。 これはその状態を管理する通知済みっていう列を新たに作っていまして、スラックに投稿したら通知済みに印をつけるといったようなコードになっています。以上がスラック通知の自動化で、スラックに通知する部分は URLib で HTTP ポストすればできます。それを定期的に実行するために AWS ラムダを使いました。また、通知内容を変化させるということで Google スプレッドシートを連携させていて、そこには g スプレッドを使っています。 ちょっと緩和球台を用意したんですけれども、えー、時間が押しているようなので、先に進みます。では、2つ目の事例行ってみましょう。プロポーザルレビューに使った Web アプリです。今年のプロポーザルはですね、セッショナイズという Web アプリを使いました。これは非常に高機能でした。ただ、えーと、コンテンツチームリーダーという視点からのコメントですが、レビュー機能だけ独特でして、 えっ、ー、と、PyConJP2019 の、えー、結構良かった方法から変えることになるのが懸念でした。なので、うん、どうしようかなと思った末に、えー、ここは、おっと、えー、っと、あ、ウィンドウがなんか閉じたみたいなので、ちょっと再度共有を試います。えー、っと、はい、元のスライドを閉じちゃった感じですかね。失礼しました。少々お待ちくださいはい。 えー、っと今、スライド準備中で、事例にまで話してましたよね。えー、っとこのあたりか。えー、っとで画面共有します。これかなで、全画面にします。はい、大丈夫です。であはい、ありがとうございます。えー、っとではあの、レビュー機能する部分を、ジャンゴ製のウェブアプリとして作ったという形になります。 ジャンゴで実装したのは、えー、昨年うまくいったレビュー方法で、まあ、これやる前は正直できるかどうかはからんというあのちょっと背伸びしたらできるかもだけどでも難しいかもみたいな感じだったんですけど、まあ、やってみたらというか結構悪戦苦闘の末なんとかなったという感じですねで中身を紹介していきますとまずこちらのアプリは Slack アカウントでログインします要件として PyConJP のスタッフのみがログインできるというものがありまして 一般的な Web アプリのように誰でもアカウントが作れるとちょっとまずいです。そこで PyConJP スタッフが使っている Slack ークスペースのアカウント限定でログインできるようにこちらを使いました。実装は JangoSlack を押すというパッケージのコードを使ってるんですが、これは実は Jango3 系ではそのままでは動かなくて、えー、っと少しパッチを当てました。でこの点は少しあのこのスタッフとしてコードを書くという点のデメリットかなと思っていて、 タスクが大量にあって、避けられる時間は限られているので、大量にキャッチアップが必要なパッケージは導入しづらいというのを感じています。続いて、えーと、機能を、ちょっとジャンゴの知識が前提になってしまうかもしれないんですが、機能を説明していきます。ログインすると、プロポーザル一覧で、えー、プロポーザルのモデルを使って、えー、一覧表示しています。個々のプロポーザルの詳細画面があり、その中ではレビューすることができます。 また、プロポーザルも検索できて、ここはテンプレートタグ図を自分で作ってレジスターして使っています。この Web アプリの開発を通して得た一番の知見は、N プラス1問題はこうやったら解決できるっていう一つの方法を得たことです。まず、このウェブアプリは、レビューを円滑に進めたかったので、レビュー件数が少ないプロポーザルほど先頭、えー、若いページに表示したいという要件がありました。 で、えっと、レビューとプロポーザルの関係なんですけど、プロポーザル1に対して複数のレビューが対応します。なので、プロポーザル、あるプロポーザルに対して、まあ、イエス、ベイビー、イエスというような評価の3つのレビューがあるというような対応関係になります。はいえっと、フォーリンキーをレビューの方からプロポーザルに貼っています。で最初書いていたコードはこれです。1、えっと、個1個のプロポーザルについて、まあ、レビューズっていうあのレビューのフィールドを持っているので、 あ、それのカウントを取れば件数が出るぞって思ったんですけど、デバッグツールバーを使って愕然としました。えっ、ー、とまず、これはあのちょっとページネーションとか一旦置いておいて、プロポーザルの一覧を全部取得していきます。でそれぞれのプロポーザルについて件数を取得するので、まあそのまず1本のえっ、ー、と全部で n 件取得する1本のクエリが走った後、その n 件それぞれに対して1本。つまり、n 本のクエリが追加で走るということで、まあ効率は良くなかったわけですね。 でどうやって解決したかという と,、えっと、クエリセットの中のアノテートっていうやつを使います。アノテートメソッドですね。はい、でこれは何が起きているかというと、えー、発行した SQL を見ると、セレクトクの中にカウントが、まあ、アズでこう別名で入っているということで、えー、最初のその1本のクエリの中でカウントも件数も一緒に取ってきているというようなロジックになっています。はい、あと、最後に話したいのがデータの取り込みで、セッションイズにあるデータを レビュー用のウェブアプリに入れる必要がありますセッショナイズからは Excel ファイルでデータがダウンロードできて、えー、Jango 側では JSON ファイルからデータを取り込めるのでその間をつなぐためのスクリプトを作りました、えー、OpenPyExcel を使ってセルの値を読み取ってきて、えー、Dict に変換して JSON ダンプで吐き出していますというわけで、えー、ウェブアプリの方をまとめますと Jango で作っていて Slack アカウントを使ったログインやアノテー メソッドを使って n プラス1問題を解消したりとか、あとは、えー、アプリへのデータのロードということで、ロードデータコマンドを利用してやりました。最後にこのトークまとめていきますと、PyCon JP のスタッフ活動でコードを書いた2例を共有してきました。1つが繰り返す退屈な作業の自動化で、これはスラック通知の自動化になります。もう1つは、えー、これはあの結構あの上振れしてうまくいったと思ってるんですが、仕組みを作ることで他のスタッフが動きやすくできたなというふうに思っていて、 えー、とまあ今回はたまたまというところもあると思うので2番の方は引き続き、えー、腕を磨いていきたいなと思っています、えー。こちらが最後のスライドなんですけれどもスタッフとして活動するというだけで十分コミュニティへの貢献になります。ただその中でも行動を書くという道はあるというのが私が伝えたいことです。えーその コミュニティへの貢献はあのというか楽していいと思うんですよすごい大 変, な大変なこともあると思うんですけどその我はあの、Python が書けたりするんだったら、そういう自動化で楽していいと思いますし、また今回学んだのは、システムを作って、他のメンバーが活動しやすくできるということを学びました。パイコン j p 1日目は今日で終わりますが、え明日の2日目もえ、いろんな立場の方が引き続き楽しめたらいいなと思っています。 というわけで、ご清聴誠にありがとうございました。よろしければ、皆さんもお近くのパイコーのために行動を書いてみてください。以上です。ありがとうございました。えっ、ー、と、セッションの時間はちょっとついているんですけど、まあ、あの終了時間まで少しあるので、もし。質問など、まあ、コメントなど聞きたいことがある方いらっしゃいましたら、挙手をお願いします。 えー、と挙手はですね参加者というあの、ズームのアイコンを押していただいて、出 て, く出てきたウィンドウの下の部分に挙手という、まあ、手のマークがあるんですけれども、それで出てきます。特になさそうですかねはい、質問がなさそうなので、そうですね、私からちょっと一つ聞いてもよいですか。あどうぞ あのまあ、私もあの当日スタッフとしてあの参加させていただいているんですけれどもあのチームによっては担当する内容によってはもう本当にコード書かないとか書けないというか書く場面がないとかっていうのもあるとは思うのでそのあたりなんか自分どれくらいこの自分のやりたいことがや り, たいやりたいチームとか希望のチームとかがこうパイコンのスタッフに応募した時に叶えられるのかといったところとか。 教えはい、えー、とそのあたりはあの本当に希望に基づきます、えーと。やりたいタスクに手を挙げてもらうような感じになりますので、そのコードを書くタスクもあの、例えば PyConJP のウェブサイトを作ったりとか、はいあのあまあ、Python 以外の言語を使ったりもするんですけど、そ う, そういう機会はありますので、そ う, そういうところに手を挙げれば、コードを書くこともできます。はい、で私の今回の話でいうと、別にコードを書かなくてもできるっちゃできるんですけど、 私はちょっとまあ、楽したかったのと、コード書きたかったので書いたっていうような例を紹介してきたような感じになるかなと思います。りま あ, あ, ありがとうございます、はいあ。コード書けないと PyConJP のスタッフできないということは全くありません。<笑>あかりましたそこはご安心くださ い, <笑>、はい。はい、以上です。ありがとうございます。はい、それでは時間になりましたので、ニッキーさん、ありがとうございました。どうもありがとうございました、えー、ともし、まあ、質問がある方は、またあまた明日とか今日とか、まあ、こういうの用のスラックもありますので。 ぜひ質問していただければと思います、えーと。参加者の方、ぜひ発表者の方に大きな拍手をお願いし た, した い, お願いしますありがと願います。ありがとうございました。このあとはクロージングのみになりますので、まあ、もしあのセッション聞いて終わるという方は、これであの本日1日目の PyConJP は終了となります。お疲れ様でした。もしクロージングを聞いていただける方は、あのまあ、メインの。 別のあのストリーミング部屋がありますのでそちらに移動していただければと思いますありがとうございましたありがとうございましたはいニキさんが